皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月28日、衝撃の事実が発覚しました。というか、思い込みと先入感は良くないというお話です。ダースドラゴンですが、獲物呼びできました。コメント欄で教えてもらいました。ありがとうございます。ただ、ダースドラゴンは普通に強いので、上限の5匹まで呼ぶと速攻で全滅する気がします。 職業構成次第ですが、呼ぶのは3匹までにしておいた方が良さそうな気がしました。あと、スパークショットがガンガン入るので、無知装備でガンガン行くのが安定しました。それでもダースドラゴン、L まで呼ぶのはなかなか大変で、何回も失敗しました。なんとか成功したところで、ようやくお目当ての闇の宝珠が出てくれました。長い戦いでした。これで今ある宝珠はとりあえずコンプリートです。 早速舞踏家の闇の宝珠をいじっていましたが、なんだかよくわからないことになりました。そもそも、テンション状態で発動するライガークラッシュの神髄の宝珠の威力はどれほどなのでしょうか。私にはまだよくわかっていません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。